今の文政圏内に流れる空気をある程度表しているようですねどうも政治いろいろの学なぶですこのところ文政圏内の要人が相次いで日本の文句を言っていましたがまたも悪口を言い出しました中央日報の記事を引用します 主要7カ国首脳会議機関、韓日首脳の略式会談が不発になったことをめぐり、韓国のムン・ジェイン大統領の側近が、超強硬立場に背を向けた。現在、会談不発に関連して、韓国政府は、日本が一方的にキャンセルしたと主張していて、日本はそのような事実はないと対抗して、真実攻防に広がった状態だ。 これに関連し、ムン大統領の副審と呼ばれる与党共に民主党のユン・ゴン・ヨン議員は17日、ある番組のインタビューで日本の態度に対して、小児病的態度と話した。ユン議員は、韓日首脳ミーティングをすることにしたのはファクトのようだ。菅義偉首相が色的に避けたと話した。ユン議員は今回の歴法に、 文大統領に同行しているユン議員は菅首相が会談を意図的に避けた根拠に関連して多国間会議の時はトイレに行ったりコーヒーを飲んだりして略式会談を進め今回の G7 全体会議にそのような機会が6回ほどあったとし菅首相は最初の時だけラウンジに少しの間現れあとはそもそもラウンジに出てこなかった 意図的に会うこと自体を避けたと主張した。菅首相が文大統領と会うことを回避した背景について、韓国と会うよりも韓国叩きが政治的利益ではないかと判断したようだとし、結局、韓日関係を長く見ることができなかった探検だと考えると話した。ユン議員は7月、東京オリンピック開幕式に、 文大統領が出席すするかかどうかに対ししてててはべべの可能性を空けておくべきだとしたユン議員は日本のやることがふさわしくない小児病的だとしても、度量が大きく大胆に先に手を差し出した方が勝つとしつつも、今回の機会に断固として不参加を通じて癖を直し、我々が緻密に準備をして癖を直しておくのも必要だと考えるとし、 強行論を強く提示した。ユン議員は特に五輪ボイコットも考慮事項に含まれるとし、ただしボイコットカードは最後の場合に緻水に使わなければならない。刃物は鞘から取り出さないときが一番怖いとも話した。聖華大のイ・チョルヒ政務主席も日本の態度に対して、国内政治要素のせいでそうかもしれないが、 日本が突拍子もない話をし続け、若干非難するような態度を見せるのは私としては不快だと話した。イー主席は別のラジオ番組のインタビューで、私がこのようなことをされても黙っていなければならないのかというと、外交チャンネルはため息をつくだけだとし、外交チャンネルにいる人たちが感情を表に出せずに苦しんでいる姿を見ると、 自分があのポストでないことが幸いに思えると話した。いい指摘も、韓日首脳間の会談の不発背景について、日本がたびたび国内政治用に韓国を引き込んで使っていると見るとし、以前に安倍前首相が危機のたびに韓国を攻撃し、国内世論を反転させたが、菅首相が同じ手法を使っていると考えると話した。 文大統領と青瓦台は今まで融和的な対日メッセージを繰り返し発信してきた。特に東京五輪に対しては開催が不透明な状態でも持続的に支持の立場を表明してきた。外交会では融和的だった対日メッセージが G7 首脳会議を契機に急激に強行論に変わった背景に関連し、東京五輪を南北 硬直局面を突破するモメンタムとしようとしていた計画が事実上失敗に終わったことと関連があるという観測が出ている。文大統領は2019年に日本が韓国に対する経済報復措置を取った直後の同年の幸福節の祝辞でも日本が対話と協力の道に出てくるなら喜んで手を握る。東京五輪で有効と 協力の希望望をを持つよよううになるよう望むとしして融和的メッセージを出した文大統領は1月21日、青瓦大で外交安保部署業務報告を兼ねて主催した NSC 国家安全保障会議全体会議では、東京五輪を韓日関係改善と北東アジア平和進展の機会にしなければならないとし、これまでの対日融和メッセージの背景が、 北朝鮮との関係改善にあることを直接明らかにした。三一節の記念演説では、東京五輪は韓日間、南北間、朝日間の、そして米朝間の対話の機会にもなり得るとしてこれを具体化したりもした。しかし、文大統領と青瓦台の期待とは裏腹に、北朝鮮は4月に東京五輪不参加を公式宣言して、 東京五輪を南北関係進展の契機にするという計画は事実上失敗に終わった。とのことです。ユン・ゴンヨン議員、私は過分にして知らず初めて聞く名前だったのですが、調べてみると本当にムン大統領の最側近と言っていい存在のようですね。2018年に韓国側が北朝鮮を訪問した際、東亜日報では、 特特使のの中の特使と題すする記事を掲載していますその記事の中でユン・ゴンヨン議員は、ムン・ジェイン大統領の名実ともに最側近。ムン大統領は本当に近い人でなければあまり怒らない。現在、大統領府でムン大統領が感情をそのまま表すほぼ唯一の人物はユン氏だ。 市が至近距離で文大統そのユン・ゴン・ヨン議員が他の要人同様日本に対して文句を言っているということはそっくりそのまま文政権における今の空気を表していると言っていいでしょう。文政権がこのところ対日強硬になりつつあるのは3つの可能性があると考えられます。 一つは韓国の状況が目に見えて悪くなっており、もはや4日しか生き残る術はないと思っている可能性です。すり寄ってもダメなので、ならばいっそ強気に出れば日本が折れるのではないかと勘違いしている可能性があるのではということですね。二つ目は記事の中にもある通り、東京五輪を南北硬直局面を突破するゴメンタムとしようとしていた計画が 事実上失敗に終わったことと関連があるという可能性ですね。北朝鮮が東京五輪不参加を表明し、南北融和を図る機会を失ったから、日本に強気に出るようになったという見方ですが、日本から見たらだからなんだという話ですよね。文句は不参加を決めた北朝鮮に言うべきであって、日本に八つ当たりされたところで、日本は知ったこっちゃないって話ですけどね。 そして三つ目は、韓国は本気で G7 に参加したことで、韓国の骨格が大いに上がったと勘違いしている可能性です。G7 終了直後から、韓国内では、韓国の価値は非常に大きい。外から眺める韓国は相当なものだ。名実ともに G8 国家に位置づけられたのではないかと、要人による自画自賛が止まらない状況です。 このようにむやみやたらに高い何の根拠もない好自己評価を背景にして日本、何するものぞ韓国の骨格が上がった今なら世界中が韓国の味方をするはずだと本気で思っているんではないかという可能性ですどれも可能性的にはあると思いますが個人的には三つ目の可能性が一番高いんではないかと思われますその根拠はユン・ゴンヨン議員の 五輪ボイコットも考慮事項に含まれる。ただし、ボイコットカードは最後の場合に緻密に使わなければならない。刃物は鞘から出さないときが一番怖いという発言です。ユン・ゴン・ヨン議員はおそらく、骨格の上がった韓国がボイコットを言い出せば日本は慌てふためくだろうと思い込んでいる節が見受けられます。ボイコットを殿下の宝刀と思い込んでいるということです。 ユン・ゴンヨン議員は気づいていないみたいですが、韓国のボイコットなど、殿下の宝刀どころか、日本から占めれば、お祝いの大花火でしかないんですけどね。スポーツマンシップのかけらもない韓国がボイコットするとなれば、これまでいろいろな国際大会で苦い思いをしてきた各国も、お祝いのクラッカーを派手に打ち上げるんではないかと思われます。このような現実の見えない議員が最側近だとはね。